番パー4 297ヤーーヤドすありがとうございますでこれ1と0ぐらいずれ はい残り125ヤード8番アイランでのせたいと思いますこれは乗っ た, <笑>これは乗った8番アイランは最強だからな今日あーだだだだでもでせます でも、あそこよりはいいんじゃないのあの何その後の、そう、傾斜よりはあまあちょっと分かんないけどどっちがいいんだろうね近い近い方がやっぱいいのかないやでも行きやすいラインの方がいいでしょうだよねはいゲームやってて今ミンゴルやってんの ミ ン, ルそうああミンゴルはああいうときはもう傾斜大変だから平らああん、ね、そうのとこの方が乗る。入ああ入るるミンゴルはは傾斜だととととちちょっと、ね、無理みたたいいいいいいな考え方でで残りヤードぐらいで打ちたいと思思ますいいと思 う, いいと思う よし、行ってみよう。なんかこんなシチュエーションで結構寄ってたのあったもん。はい行ったら、近いみたいな。そっからスリーパッドみたいな。いや、す、大丈夫です よ, いいですよ、ね。ポジティブに。ポジティブにいきましょう。よし、この賭け通りに打ってみます。賭<笑>け<笑>通り 傾斜無視してると思うけどね。<笑>ただ単に。ただ単にまっすぐ。影ができてるだけだと思うんですけど、はい。影通りに。ビシッと。<笑>入ったらかっこいいこれ、影通りに。はい、よし。うん、傾斜あるな。ちょっと右かっていっぱいぐらい。 やっぱ影があでたいんつった。 どんまいですはい<笑>もうやばい本当にあれ す, すみませんちょっとお腹いっぱい眠くなっちゃいましたしとか<笑>か謝ってるししよしよ皆さん<笑>本当に申し訳ごいませ<笑>そっか、そうだね増えないからね増やしていきましょう、ま、だ本当ですまだいっぱいありますまー、あ、ちゃんは今年なんかやるとかって今年目標って立ったんですか えっと、ティーチングを必ず取るティーチングを受けるレッスンプロのライセンスいろいろあるじゃなんか LPGA とか、はい US? そうですね USGTF にあなるほどね、はい、まずはねそうです受けてみようかなって思ってますあとは山登りをしたいのと一緒じゃん<笑>さっき話してて、本当で、ねね、です、えーそう 登山っていうかそういうのしてみたいのとそ う, そうですなんか僕は普通に運動不足なんでちょっと登山しようかなと思って<笑>そうなんか頂上でおにぎりを食べるっていうのああわかるなんかわかる趣味はもうちょっと増やしたいまあダイエットしたくてそういうのもしようと思ってて、はい、で食事制限も、はい、ちょっと今年ラーメンを食べないっていうのもね、はい<笑> ラーメンを食べないってラーメン好きなんですかめちゃくちゃ。いや家の近くにすごい美味しいラーメン屋さんがあって、えー、それを我慢するって。それ引っ越してね、それを見つけちゃって、はい、気づいたら週に二三回行ってて、えー、確実それで週に二三回行った。そうそう確実それで太っちゃったの。なるほど。<笑>そうだからラーメンをやめるじゃなくて減らす週に。いやちゃちゃもうラーメンを今年は食べない。で,、えー、で今守れてるのね。あそうなんですね。なんだけど、うん、その。 ラーメン食べなければいいんでしょっていうので他のものを好きなように食べてて結果太った<笑>意味ないそうだから無理に好きなもの我慢しちゃうとそうそうなんだよねそうなんかそ う, うそうでもラーメンはちょっと今年はもう<笑>、はい、抑えるえー、そうだからそ う, そうゴルフ場のも、はい、そうなんかラーメン美味しそうって見ても、はい、ちょっと今日は我慢した、えー 好きなものをちゃんと、ねえー、食べた方が。<笑>人生一時切りだし。私<笑>は最近本当に思うんですよ。なんか本にありそう。な<笑><笑>じゃないですか。人生一時切りだから、まあ本当に思います。まあねん、本当美味しいものは食べた方がいいよね。美味しいもの食べるとしたいことをする。<笑>ということで。きた。 5番、パオファイブいましたっけさっきうん460ヤードですパオを取らないっで右はどういう感じだこれ は, はだよね、開けてる感じだよね行けとく感じよえっと、まだまだあるんですけど アイアンでとりあえず。安全なところにいきたいと思います。はい。お、うん、そう。うイスです。ア安全です。ありがとうございます。残りが百四十。百四十ヤードぐらい。 なんですけど、今日はちょっと当たらないのでユーティリティで打ちますうんめっちゃ当たったわ<笑>これ、めっちゃ当たった<笑>大きいぐらいでもよ し, よし 行ってみよう。<笑>壊れた<笑>よしちょっとハイテンションでやろうこっからマオのハイテンションゴルフイエーイよしこ<笑>入れてみよう。<笑>入るまで帰れません<笑> スト<笑><笑><笑><笑> 次, 次 ま、うちゃんあの、さっきさティーチングのライセンス取りたいって、はいはい、ちょっと、うん、初耳でびっくりしちゃってそうですねお仕事の幅を広げたいっていうのが あ, なるほどあるんですけど確かにねそうですそうだよねやっぱ全然今もねゴルフで仕事を いたティーチング取ればまあその一定のねこうなんて言うの技量みたいなのも認められてライセンスで認められてっていうのもあるから確かに仕事の幅は仕事の幅めちゃくちゃ広げたいんですねと、うん、マオコンペとかもやりたいしそうなんかね季節ごとのコンペとかイベントとかやりたいし確かにそうだよねゴルフやったなんか目標はってなると 何かで優勝するとかクラチャン取るとかライセンス取るとかになるもんねそうすると確かにね別に所属してるわけでもないからクラブねライセンス一つの目標でもいいかもしれない、はい、そうですあコンペもそうもうねコンペもやりたいなって思ってお3月ぐらいにもうコンペ したい<笑><順番><笑>できなな<笑> 順, 順番がんんか、ね、<笑>なか<笑>ん<笑><笑>んかか違ううそと確確にに百切りのだよねあーなるほどね。そう<笑> 会えるアイドルからもう自分から「会いに行っちゃうんだよ<笑>うアイドル」ライセンス取って会いに「会いに行っちゃ う, うアイドル」斬新言っちゃう斬新<笑>ああみんなと楽しみたいいいと思います人生ハッピーみたいな人生ハッこう一<笑>人よりもみんなでねこんなことしたいなって思いませんか <笑> 問, 問われました<笑>皆さん何がしたいですか<笑>よしそれではいきます北6番パー4307ヤードおっ こ, これはいいぞんいんうん いいぞいいぞ。こちらです後ろ。よし。分かってきたぞ。やっと。やっとドライバー分かってきました。まあちょうどコースメンテナンスの方がメンテしてるんですけど。ですね。です虹です、はい。虹が見えますでしょうか。あ<笑>あ、あっすればいいか。画面越し見えます。あ、虹、はい、虹見えます。えー、すげえ。なんか目つち。 目土を鳴らしてるスタッフの方もなんかすごい耐え組んでいてそうそれは綺麗だねって感じて。はい、ということで残りがたぶん80ヤードぐらいなのでピッチングで打ちたいと思います。 じゃないですか。うん。お、よいよいよいよい。よいよい。これいいぞ。またパターン次第、ここは絶対にパー取るよ。取らなかったら、まあ一枚プレゼントします。<笑><笑><笑>確実にパーを取ろう。 <笑>やったパーです。お待たせでしたね。お, お待たせパー。<笑>お待たせパーです。本当。<笑>よかった。<笑>よかった。本当に5倍で終わるかと思った。<笑>